ねりね え, ねえ切り返し線に戦に難しいことはわかりませんが大きい振りかぶりを教えてくださいオッケーミュージックカモン大きく振りかぶったときには左手が頭の真上握りこぶし1個上のところにくれば正解だよ。 その時に左手が上すぎたり前に出てないか注意しようところで切り返し戦にトップザヘって何ですかトップザヘッドは、ね、トップザヘッドのことじゃよ